スタート皆さんこんばんこばは、えー、キノです、えー、と今日はですねちょっと風邪をひいてしまいまして、えー、仕事の方ですねお休み、えー、させていただきましたえー、っとちょっとですねまたこの話しておきたいことがちょっとありまして ちょっと先ほどですね、あのー、エ江セキ都市伝説の関明夫さんのですね、あの動画をですね、あのー、見ていたんですけれども、えっと、光の子と闇の子のその、えぇ、ー、まあ、対戦というか、その、<咳>えー、っと、 司会文書ですかそれをちょっと見ていたんですけどそれでちょっとハッとあのー、ちょっと分かったことがありましてで他の動画もちょっと見てたんですねでイスラエルじゃなくてヨーロッパヨーロッパと日本 って言えばわかりますかね。の中から救世主が現れる一人一人。最初イ ス, イスラエルと日本って皆さん言ってたのかなだけど、ちょっともう一回その動画を見ていたら、ヨーロッパと日本から 一人一人その救世主が現れるのかなと、ちょっと、ピンときたんで、あの、またね、あの動画の方をちょっと、あの、載せとこうかなとえいうことですね。で、今、10月20日にメキシコで地震があったらしくて、あのー、 日本もまた来るんじゃないかっていうその感じでですねあのまたちょっと情報がまた入ってきたんでちょっとねあとイルミネーティカードですかそちらの方もですねちょっと見ていたんですよで本当になんかこう関さんが言ってるその こ, こうとしてこうしっかりあのー、立てなさいよっていうことを言っていたのと集団でですねあのー、属してい行くと絶対に落ちますよっていうふうなそのふなことで言ってたんですよねそのイルミナリティカードの中にやっぱりそのうにそのあっ その言っていることとその一致しているカードがあるんですよね。でそれがその雑誌の表紙として8枚のカードが並んでいて2017年版のその本なんですけれどもその中にそのこう落ちる人は落ちていくよっていう風なカードがちょっとね。 ちょっとね、あのちょっとちょっとねやばいんじゃないのかなってまた思ったのでなんか、うん、本当なのかなっていうあ の, 感じだあの2018年ですかうんにその大きなその切り替えが来るよと。 いうふうにその司会文書の予の言書にもなんかか書いて あ, てあるのかよくわからないですけどそんなような感じで内容だったのでちょっとね今年後半から来年にかけてまたちょっと荒れてくるのかなっていうふうにですねちょっとまたあのー 思い始めて で, でうんちょっとねああまあか福島原発のその後のその経過の あれもなんかその下隠しされているとまあ報道しないっていうことみたいですのでちょっと僕はやばいのかなと報道できないくらいうーんねなっちゃってるのかなっていう感じがですねちょっとねちょっとこう何点かこうまた重なってきてるのかなって。 いうふな感じです、ねうん、まあでちょっと地震速報のですね緊急地震速報のですねあの 画面の方もですね、今日また見させていただいてるんですけれども、うん、もうしょうがないですねそれはねもう今に始まったことじゃないのでですねその歴史 長い歴史の過去からも始まって今に至るわけですのでしょうがないと思いますね、うん。やっぱり大事なことっていうのは人間として生まれてきて何が一番大事なのかっていうことがですね根本から分かってないと。 多分生き残るには難しいのではないかなという感じが見て取れますね。それはもうあの私が思うことですね。うん、うん いつその切り替えがこう始まるのかっていうのはどうなんですかねちょっと想像つかないですねうん、うん、っていう感じですかね もう、ああもう呪われてるとしか言いようがないですよね、そういうその落ちていく方々がですね、まあ、命を失うとかですね、<笑>しょうがないですね、それは、うん、誰の責任でもないと思いますね、本人の責任だと思いますね。 だから、あの死なない方は何があっても死なない、絶対にその、<笑> 助, か<咳>助かるっていうのはもう決まってる、それも決まってるっていう、うん、しょうがないですね。 まあ、全員全員助けたいですけど本人がそのどこまでね知ることができるのかでそれによってですねそう自分を変えていくってい う, うんまあ気づくだけでももう変わってると思うんですけどもうう<咳> <笑>あのー、今日そのお店の方にお休みしますって電話入れたんですけど、社長から電話があって、あのー、日本人に言ってくださいってって、すごい怒られましたね。なんで怒られなきゃいけないんですかねって感じですかね。別に誰でもいいじゃないですかね、伝 え, 伝えたんだから。 いいじゃないですかねと思うんですけどね<笑>、うん、<笑>だってお店に連絡してくださいって最初にですよ社長にその今日電話してですねお休みする時に電話したんですけどあのー、まあ 責任者の方に言ってくださいっていうふうにあの言われてたんですけどその方今日お休みだったんですね<笑>なのでそのちょっと電話するのやあれかなと思ってでその方にも<笑>お店の方に<笑>電話 し, といしてくださいってい う, うに言われてたんで分かりました うん、感じですかね大したことじゃないのに怒られるのってどういうことなんですかって逆に<咳>うんまあなんかこうイライラしてる感がう伝わってきましたねなんかこう 休んでもらうと困るみたいな感じで、という感がね、感覚がなんか伝わってきたんで、<笑>うー具合悪いのにっていう感じですかね。 水休みしてるわけじゃないんですけどねで今日<咳>まあいいですそれはもういやどうでもいいやもう疲れちゃうほんとなんか具合悪く何よってね<咳>こんな天気ですし気天気中が寒 下ってきた時期ですもう冬に入ってますよねでね私汗かきなんですよで冬でも汗かいたりとかするしあの何もしてなくてもですね電車に乗ってたりとかあのバスとか乗ってると汗かいてくるんですよ、うん、で上着は今日はこう中で脱のだり してるんですけどやっぱりこう汗がねあの出てきて普通の人よりも難しいんですよね管理がね大変なんですよね。でまあ心身代謝が良すぎてそのまあいいっちゃいいんですけどエネルギーがねそれだけその回りやすいっていうか<笑>あの。 のはそういう。体質なので。管理がね、すごい難しいんですよね。うん。だい、室内とか。そのあ、あ、暑いじゃね、やっぱり。人一倍汗かきますし。で汗かいたらね。寒くなる。 どうしようね。なんか、冬にはね、ちょっとね、大変ですねうん。まあそんな感じで、ちょっと熱もあってね、頭痛いんですよ。か、ちょっとね。二日いみたいにね、そ頭痛くて。んで、 背中も痛いしなんかうん僕はもうこれ仕事できないなと思って休んだんですけどね。どのなかもねちょっと言いたくてああ僕もちょっと風邪だと思 さっぱらとですね、胃が痛いんですよねでなんか気持ち悪くなってきちゃってあそんな感じなんですけど<笑>、うん、ということであのー ま、たね、あのー、そういううん、まあ災害がまたね来ているっていうことでうんはい。 こんな感じでだからあの光のこと闇のこの意味であの映画で吸血鬼のなんだっけな名前なんだっけ あるじゃないですか、映画あったじゃないですかなんだっけなそれと似たようなのが日本版でですねちょっと出てたんですよね映画でですね誰だったかなちょっと名前わかんないんですけど俳優さんと女優さんのでまたねそれがまた出てきたんでああやっぱりなっていうねで ななんだっけなあの映画思い出せないな休憩好きのねあの映画なんですよね<笑>特徴がねえっとねまあ学園ものでその男の人がねその、まあ、主役なんですよね で女の子がそ の, その学校にいてで突然その男性が吸血鬼のあのブルイン男性がこう入ってくるんですよねそれが始まりのスタートなんですけど映画の中であとね その大きい杉の杉の木があるんですけどそこにヒュイヒュイヒュイヒュイってこう登っていくんですよねその女の子をこう抱っこしてなのかなちょっとこうヒュイヒュイヒュイっててっぺんまで連れていくんですよねそういうシーンとかなんかそれがねちょっと一致したなっていうね何年前に見たんだろうその映画が。 5、6年、7年前ぐらいかな、うん、見て た, たんですよね。それがちょっとふっと思い出したんで、ヨーロッパ、ヨーロッパがなんかそういうような感じの人が現れるのかなと、いう感じなんでしょうね。なんかうん 何か何んいなんかな うん、なんか、かそういうの、なのとこわかりますね。だから、光の子でも、闇の子でも、両方その救世主が現れるっていう感じなんでしょうね。そういう意味なんでしょうね。うん、なんかね、うん。ほにね。 ドラマのようなんだけどちょっと現実にねそれがこうなるんだななりそうだなってねあなるほどなっていうね感じがやっぱりしてきましたね<笑>うん。だら私が今いる位置 がそのなんか過去と未来のその真ん中真ん中にいるっていう何つ、えー、ったらいいのかな に, にいるんだけどちょっと中途半端な位置にいるんだなっていう感じですかね。 金持ちでもないし、貧乏人でもないし、みたいな、こう、普通みたいな、スス普通の、普通で真ん中にいるなっていう位置がですね、こう、感じるなっていう、ねうん。うん。あーん。 <笑>うんうんでしょうね、まあ、どうなるのかなってどうなるのかなっていうの、うん何ですかね うどうなるのかなってちょっと予測がつかないですねでれ、ね、そんな不安もないし心配もないしみたいな感じですね今ね やっぱりねそれ自分の考え方を持っちゃうと定義になっちゃいますね、なんかね。あもう大丈夫だって、何があっても大丈夫だって思いますね。あなんか、まあ、選挙もね、ありますしね。 なんですね、また変わってきてますよね流れがねうんもうそんな感じええああうん うんまあ私は普通でいくんでしょうけれどもうんうんう<咳>う人には会うんうんうんうんうんう ないですね、やっぱ違うものは違うでしょうねうーんだそれはねしょうがないですねまあ、うん、今日はそんな感じで、うん、<笑>この説明はですね細かいことはですねま だ, まだまだまだ で大まかにとりあえずです、ね、こうあれしときましたけれども説明しときましたけれどもちょっとそれがねシークレットでまだあの申し訳ないんですけど。 自分の拾ってきた情報でそのやっぱりこうつながってきますね。<笑>うん、だ本当の意味でのことがあのやっぱりね今までのやり方では。 もうダメなんだって、ね、ただあの仮想通貨とかって今ありますよねいろんな種類 の, あの仮想通貨っていうのれ出てきましたけど<咳>それもどうなのかなって感じですよね。 <笑>ああああうん。 だからその 今, に今もそういう仕組みが続いているのでそれがまあ外の方基本じゃないですか。で私の考えを持っているそのことがですねまだちょっとねあのうん。 うん<咳>まあうんそういうことですねうんちょっとあのうんうん本当に来そうですねようやくおなんか うん。